おはようございます。なおきです。ああ久々の晴れ間ですね。いやー今日はですね、えー、7月の18日月曜日、えー、海の日ですね。確か祝日になります。いや先日までね、えー、雨がねずっと続いてましてまあ大雨、えー、状態だったんですけど。 えー、雨上がりの、ねえー、翌日という形でこれだけ天気が今日は、ね、一日いいみたいですけども、えー、久しぶりのハーレーローライダーですいやー、久しぶりに聞いたな、このどこどこっタた音ねーで、えー。今日はですね、えー、ライダーさんならちょっと聞いたことあるかもしれないですけど万世温泉ですね。えー トカチの南の方大気町だったかと思うんですけどそちらにある海沿いの温泉ですねそちらに行こうと思いますまあ、えー、大体1時間ちょいぐらいでね着く、えー、感じということで、うん、まあ、その前にちょこっと見どころ的なところもね、えー、見ていきたいなと思って立ち寄ってから温泉入ろうかなと思います だいぶいっぱいなんだな。やっぱり昨日までの大雨でかなり増水してますね。ここまで上がったわけではね、あのう、ほれったかな。いや、泥水ですね、体力にもって。およそ四百メートル先、左方向。 えー、ようやくね、えー、b ーコムの方も直って戻ってきまして、えー、b ーコム修理に、まあ、依頼してから、まあ、おおよそ2週間ぐらいですかね手元に帰ってくるまで、えー、そのぐらいで戻ってきましたうんこちらから発送して、まあ、1週間10日ぐらいで、えー、こういった内容でしたという。 あのメーカーからの電話が来まして、そこでもう返答、ね、電話で返答して、修理お願いしたところ、まあ、すぐ直してもらっての返答で、2、3日後には手元に届いたという感じで、えー、今回、この壊れた理由というのが、えー、基板がですね、基板まで水が入ったみたいで破損と、基板の破損ということで。 まあ、そういったことだったので、まあ、本体、ボール交換、うん、全交換という形になりました、えー、側の方のパッキンもおそらくへたっていると思うので、まあ、その辺も交換ということで、えー、一番外側にあるフェイスプレート、まあ、交換可能なあれですね、そ、えー、ちら以外、えー、全部新品という形で戻ってきました。 えー、修理料金、うん、変装の料金込みで3万3000円ということで、えー、新品買うよりは1枚ほど安いんですけども、えー、メーカーの保証はなしということになりました。うん、で、まあね、そこで、店、ま、民、あ、かけて新品の方がいいという方もいるかもしれないんですけど、今現在、BCOM6X ですね、こちらの在庫がまあほぼほぼない状態で。 3ヶ月から6ヶ月の入荷待ち、うんまあ、ほぼほぼ入荷未定ですね、うん、という状態のようでして、いつになったら入ってくるのか、手元に届くのかわからない状況だったので、えーまあ、新品はちょっと諦めて、修理でね、えー、早いうちに戻ってくるなら、それで越したことはないということで、本、え、当、ー、ね、えー、すぐ戻ってきましたけども、びっくりしましたね。 6X 自体がね、4、5年経つのかな、出てからね、使い始めて18年から買ってますのでね、今で4年目、うん、そろそろね、次の世代のインカムがね、出てもいいんじゃないかなとは思うんですけど、うん。まあ、その際にはね、もう少しこう防水性能を高めてもらいたいなという、まあ、ちょっとした希望はね、えー、ありますね。 まあそんなにねあのインカム自体、水につけといたわけではないのでね、まあ、確かにあこういうのが走ったというのはあるんですけど、<笑>うーんまあ、外しちゃえよってい う, うこともねできなくはないんですけど、B コムの場合、外しちゃうと、あのマイクとスピーカーのねコネクタがブランブラン状態なんですよね、あれがネックなんで、外して走るっていうのもね、 うんあんまりうんよくないというかねえ、そこだけ雨に当たっちゃいますからね、うん、いやグーグルさんのナビに<笑>導かれて、初めてですね、道通ってますけども、えっ、ー、と、五島から、幕別、豊頃ですね、えー、豊頃から、まあ、海沿いに行くのかな。 こ、うん、んな感じであの大気町の海側ですね、えー、そちらに向かってる感じですね、やっぱりこういった初めてね、通る道って、すごくというか、ちょっとというかね、えー、ワクワクするような感じで、うん、どんな景色が広がってるんだろうってね、楽しくなりますよね。 ふふふはい、えー、現在ですね、えー、万世温泉のちょっと上ですね、えー、にある誘導湖という、まあ、湖のね近くに来てるんですけどもこちらにまあ展望台があるようでその誘導湖を眺められるという感じでしたんで、えー、寄ってみようかと思ってね、えー、来ておりますおおこれがあれかな誘導湖かな 馬みたいな感じだねあでこ、えーまあ、この道ですね、えー、こちらに春先も来ようと思ったんですけどもん冬季閉鎖になる道のようでうん春先は来れなかったんですねうんなので、まあ、今回ね来、えー、てみましたけどもそうちょっと茶色いなやっぱり昨日までの大雨の水が入ってるからかな あんま り, り惜しくない感じの色気<笑>だね<笑>うわあなんか、もやってる<笑>なんでだい<笑>ああ晴れだから こういう景見れるかなと思ってえー、来ては見たんだおよそ 500m 先、目的地は左側ですああなんか風も運ぶなってきた半分うわー、なんだよ霧目的地は左側です。お疲れ様でした目的地は左側あこの上ってことか アンバンらしきものものが何ないあの上が多分展望台なんだろうけどなわあ、これは何も見えんでしょういやーこれを登るのかちょっとチャレンジしてみましょうかねよいしょはは<笑>獣道状態だこりゃよいしょよいしょ よいしょここまで行くっとなんとかいけるんだなよいしょよいしょよいしょよいしょやっぱいいかだけど、はい、か いやー本当はね、こここっち海と湖の境がこう見えるはずだったんだけどな<笑>残念、しかも展望台半分見えねえじゃん。<笑><笑> せっかくなんでちょっとこの先に行ってみましょうかね何も見えないんだろうけどこっちへ行っててあ本来であればこの道はこっち海ですうん海があって右手に湖という景色がね見れたはずなんだけど今日はこんな感じですあシールドが曇ってくるな ここが行き止まりかさっき言だねいいよ 晴れればこまで綺麗に見えるんだろうけど、うん。ということで、えー、道道千五十一号線、えー、誘導を突き当たりに行ってみました。